こんにちは2022年3月29日から4月3日までフィリピンのビーチリゾートボラカイ島へ実際に行ってきました今回の動画は実際にボラカイに行くにあたって心配な必要書類の申請方法や安さを得るためのテクニックを4月1日のボラカイ島のホワイトビーチの様子をバックに紹介します先日アップした第1弾は羽田からボラカイ入島まで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 ンは2月から観光客の受け入れを開始して日本入国も3月から自宅待機が必要になったけど海外旅行はまだまだハードルが高いですね日本でチェックインするときに必要なものはまずパスポート海外で行くので当たり前か、えー、次に陰性証明書とワクチン接種証明書を見せます陰性証明書は今回無料の木下グループのものを使ったのですが 4月から陰性証明書に自己表記がなくなってしまったので午後便なら前日の検査で間に合うんですけどそうでない場合は羽田空港第一ターミナムの4時間2500円の PCR 検査か1900円の抗原検査がおすすめになります陰性証明書に生年月日かパスポート番号があった方がいいみたいなんだけどホームページから予約する時の名前の英語表記の次に生年月日も書いておくと 自動的に印刷されてくれるそうです。次にページを求めないのが、電子健康申告、EHDC ですね。ワンヘルスパスを登録すると出てきます。ワンヘルスパスはこの画面から登録していくんですが、3日前からでないと登録できないし、最後に陰性証明書の添付があるので注意してください。到着日、空路で入国、到着タイミナルを選びます。 チンは whoicv ですね次へのボタンを押すと名前などを入力する画面に移ります誕生日を選ぶところがあるんですけどカレンダーの年のところに、えー、っと直接数字で入力すると自分が生まれた年に飛べるんです最初500回ぐらい左の矢印を押さないとダメなのかと思いましたがそんなはずないですよね 独身か既婚かなど国籍を選んでからコンタクトナンバーとメールアドレスを入力しますコンタクトナンバーはフィリピンの番号を持っていない場合は宿泊するホテルの電話番号で大丈夫なんですホテル名と大まかな住所を選ぶんですがボラカイドウの場合はアクラン・マレーマノック・マノックあたりを適当に選んでおけば問題ありません で出国先と飛行機の便名や出発日を入力して次はワクチンの情報ワクチンの接種日の入力があるのでメモしておいた方がスムーズですワクチン接種証明書の添付があるのであらかじめバーコード部分のスクリーンショットを撮っておくとこれまたスムーズだと思います最後に陰性証明書をアップして過去30日にどこにいたかを入力して病歴がないことを入力して終了です で最後に確認されたのが保険の不法証明書です僕はあのクレジットカードについている保険がコロナをカバーする3万5000ドル以上の条件を満たしていたのでカード会社の保険デスクに電話して英文の証明書をメールで送ってもらいましたクレジットカードの保険が不足する場合は損保ジャパンなどであの医療保険のみ加入すれば大丈夫ですセットではなくて個別で加入すれば1週間でこんな感じになります フィリピン入国後やカキクランの空港で降りるときに HDC のバーコードを何回も見せるんですねあらかじめボラカイ島の入答申請をしておいてそのバーコードを印刷しておくと手続きも早いし便利だと思いますあの申請のサイトは概要欄にリンクを貼っておきます続いて、えー、日本入国に必要なものですが一つ目が国際線の飛行機の出発時刻から72時間以内の陰性証明書 2つ目が時間短縮と安心感を得られるファーストトラックの登録です。PCR 検査は24時間予約不要のセントガブリエルメディカルセンターで受けてきました。ステーション3の内陸側あたりにあるんですね。判定まで24時間で2500ペソっていうのとあの12時間で3000ペソっていうのがあるんですが、24時間ので十分だと思います。 検査を受ける際にパスポートのコピーとワクチン接種証明書が必要なんで忘れずに持って行ってくださいね検査の前に色々なことを英語で聞かれて結構大変なんですけどどんなことを聞かれるかは第2弾の動画で説明しているのでよろしかったらご覧になってくださいあらかじめ紙に書いておくとスムーズだと思います 僕はあの12時間の受けたんですけど検査してから8時間ぐらいでショートメールと E メールが来ましたメールには英文の陰性証明書が添付されてたんですね、えー、検査をするときに日本の書式の紙を持って行って提出したんですけどその紙にテスト結果を記入したものがそれから2時間ぐらい後に PDF で送られてきたんです印刷しなくてもチェックイン時に PDF に見せれば大丈夫だったんです 続いてファストトラックですが陰性証明書はボラいでアップするしかないので日本にいる間に入国者情報と質問票と誓、えー、約書に加えてワクチン接種証明書まで入力して準備しておけば僕みたいに現地であたふたすることはないと思うんですファストトラックのマニュアルのリンクを概要欄に貼っておいたので必要な方は確認してください えー、入国16時間前までにファーストトラックに陰性証明書を登録しておけば準備は完了ですこのファーストトラックは絶対にやっておいた方がいいと思うんですけどもなぜかというとあらかじめ審査をしてくれるんで書類の不備や搭乗拒否になったらどうしようかとか日本に入国できなかったらどうしようっていうような不安がなくなるんですね 僕があの4月の頭にボラカイ島に行った時には日本人観光客には一人も会わなくて旅行の後半は果たして無事日本に帰国できるかの心配の連続で落ち着きませんでしたファストトラックが審査完了になれば日本の空港での PCR 検査に引っかからなければあの会社の人に海外旅行に行ったことがバレないと思ったからですで えー、最後にえ今回の旅行費用の検証です。マニラまでの国際線の航空券は ANA の 特, 特典航空券を使ったので初費用のみの1 6340円カキクランまでの国内線が行きがエアーエイジアで3290ペソ帰りがセブパシで2499ペソ空港からホテルまでのジョイントチケットが片道1000ペソ。 帰りは自分で手配して合計490ペソボライのホテルが4泊朝食付きで1 9,924 円ボライの PCR 検査が 3,000 ペソでもって日本円に直すと全部で約6万円でしたあの戦争の関係かどうか分かりませんけど国際線の航空券の価格がコロナ禍前よりも結構高くなってるんですね。 特典航空券も残席は少ないけど若干ある空きがあるみたいなんでマニラ往復で1万7000マイルで行けるんであの日程を調整してねベストシーズンのボラ海島観光はいかがでしょうかでは今回の動画はここまでです次回は観光オープン後のボラ海島の様子をレポートしますお楽しみに